阿蘇地域8市町村で構成する阿蘇世界ジオパークで平成29年8月2日から4日まで日本ジオパーク認定更新に向けた現地視察がありました審査初日の2日日本ジオパーク委員会の審査員3人が阿蘇市役所を訪れ市職員たちから拍手で迎えられましたその後 阿蘇ジオパーク推進協議会事務局から昨年の熊本地震による被災状況や阿蘇世界ジオパークの現状について説明がありました。その中で阿蘇ジオパーク推進協議会長の佐藤義阿蘇市長は助言とご指摘をいただきながら来年の世界ジオパークの再認定に向けて地震に負けず頑張っていきたいと述べました。また審査員の一人、 産業技術総合研究所の佃田栄吉特別顧問からは、阿蘇世界ジオパークとして世界に何をアピールするかが大事などの話がありました。阿蘇地域は平成21年に日本ジオパーク、平成26年に世界ジオパークに認定されており、いずれも4年ごとに審査され、再認定の可否が決められます。 活動が不十分な場合は取り消しもあるということで審査は4日まで各ジオサイトをめぐり行われ結果は9月に発表されます。